あ, あ、あ、ようござんすかあいさつ な, <笑><笑>なしでお、えな何、俺が挨拶すんの<笑><笑><笑>はっ、い、えー、それでは、えー、令和2年、最初の。 えー、四季の細道始めていきまーす。よろしくお願いしまーす。本年も、よろしくお願いいたします。デートな四季金曜スパツ X よろしくお願いいたします。というわけで開幕戦が、まさかのセロさんと山本さんという、ね。しかもリュウガイル。いいですねー。始球式ですね。さあ始球式からの勝利。お互い開幕、<笑>弾を打っているのは、お互い飛ばせようとして飛ばなかったってやつです、ね。本当に<笑> サマーを打ってくれみたいな感じですけどさあソニックからさあ有利なのはこれはあれですねガイル側がセロテープさんでえー、と竜側が山本さんですねさあシンクは冷静にガードしているさあこの状況ガイル側が体力は勝っているんだが う軽いところに反撃入れられないわかんねえぞわかんねえぞわかんねえぞわかんねえぞですよね<笑>さあ令和最初の四季の細道一番最初にラウンド取ったのは山尾さんの竜ということになりましたねしかもかっこよく昇利剣ということでね本当にいい感じですね殺を象徴する昇利剣を破られる限り俺は倒せんぞとさあこれはさすがに遠いですよソニックから ソニックってさあバックダックルさあ昇竜拳しっかり出るさあめくりから中ゴスダイヤつ繋がんないさああここは竜巻で抜けたら思いのほか移動が遅くて踏んでしまったやつ昇竜拳バレてるサマーで切ってソニックから下段波動拳で割り込む昇竜圏はははははははいやー今昇竜拳届いてなかったっすねいやあれ大昇竜だったら当たってんじゃないですかねどうなんでしょうか そ こ, そこは有識者にお任せいたします<笑>さあ令和最初の勝利は誰になるのかさあ相打ちだからダメージは取っている相打ちさあ動画をいつも見ているようにうまくいかない相打ちダイヤシャハド動からソニックってソニックブームファイヤー飛んでさあ分かんねえぞ飛びからダメる では最初はセロテープありがとうございますじゃあ山本さん山本さんあとはマイクを<笑>いやいやいやいやザンス使いがダブルさんーは出すと思わなかったですからねいやーびっくりしましたさあ続いて川村さんすいませんあのルール変わってまして100円まで自分でクレジット入れてくださいさあエセ竜使いを倒した後は本物の竜使いが 来てししままい龍まガエルエさあ河村さんの龍ちょっとね久々というところでガエル戦大丈夫かっていうところがありますがなんかそれっぽい動きはしているぞセロテープガエルなんだ出るぞ 普通にダブルが出るぞこの人浦賢相内川のナックル普通にガイル使いっぽい動きをしているぞあれなかなかあれなんですよね操作圧してもその後ナックル出せないんですよねしかしここはしっかり対空昇龍竜巻で荒らされている 画面端はさすがにしのぎきれないかこれはちょっと厳しいところさあいやーめくりよし裏内竜巻引っかかってしまったダイゴスカラの4段ぴよっているもう無理ださあ本物の竜使いを思い知らされてしまった河村竜勝利続いてリオンさんですね さあ厳しいところだった、はい、さあ今日はですね123456710人ちょうど10人で、えー、やっていきたいと思います今日2020年1月10日ということでね令和もついに2年になってしまいました さあディオンさん S 剣皆さん明けましておめでとうございますということでね新年一発目の式の細道最初の勝者はセロテープ帰りでしたそう式帰りを名乗れるかもしれないさあ剣と龍で打ち合いが成立する組み合わせあれ X でも成立するなさあ 画面端激しい押しお冷静に立ちアッパーこれが使えるとちょっと厳しい昇竜出なくてもワンボタンで対抗できる超安定対空ですねさあゴニャッと飛んだが投げ刺さる 川村さん投げあの画面端をしてくるのがうまいですね見てるとさあ真空が読まれていた近江から昇竜おっと大きい勝竜に引っかかる今のは減ったさあし きっちり勝利で落としてちょっと台足が浅かったさあ波を打ち合って球に飛んでいく超至近距離になったシングル削ってまだあるぞさあ飛びが刺さったさあ続いてエクスパーさん 村さんがバンバン倒していってさあ同キャラ対決エクスパーさんのエクスリュウ同キャラ対決開幕飛びが刺さるエクスパーさん開幕ハード打つの珍しいっすねあんまり打たないタイプトミがドンピシャさあここからはゾしかし押し返されている ゲージが欲しいところさあエクスパさん先に放出エクスパーパーさあアントビからのシンク 3番ピオリーチだぞ飛んでいるおっと今日パンチ飛び込み京昇龍河村さんが締めたさあ土方さん土方さんは新年一発目あれですかね土方た龍残技使わなかったですねさあ開幕しびトビ さあまたしても川村さん得意の画面端に持っていってる昇龍おっとなんかまだ振り向いてなかったぞモーションが裏に立ち集計が出ていたおっと d イ i スからやってしまった竜巻で空達で越してしまった飛んだがドンピシャで飛んだが 何もいかなかったさあ自ら画面端いきてしまったが体力は大幅リード真空さえもらわなければまだあるお互い真空いやちょっと後出したちょこっとだけ後だったドカタリュー。 俺はちょっと分かんないですよねお互い息を合わせてる感じですからさあファイヤーがやらしいめくり空い立つ勝利出るさあ波動踏ましていい勝負だおっとシンク呼んでいた さあシング削りで終わり河村流処理だいぶ暴れているぞさあ続いて金子さんかなさあ続いて、えー、河村さんあごめんなさい河村さんの龍に対して入っていくのは金子 DJ これはちょっと厳しいか読んでいるさあ削りが削りで終わり切ろうと思ったら飛ばれていたがぐらい投げさあ画面端までまた得意の画面端まで持っていく 飛びが刺さるおっと入れ替わったしかし金子 DJ がさほど安らなあと近づいてこない感じこれは龍波動打ちたい放題な感じおっ飛んだが安いぞ 危ない危ないごちゃってるごちゃってるさあカーニバルで抜けるしっかり波動を見ていた強勝竜さあ裏落ちから投げ さあ飛んだ飛びが刺さるなかなか画面端から出れないしかし飛びに落としていく投げるさあ真空で削っていくが体力差はお互い一発ぐらいなものあっ飛びが通ってしまった今昇竜を ヒロポンさんですね続いて勝利を用意していたような動きはあったんですがセーフですねさあベガ DJ えー入っていくのはヒロポンさんのベガ単独1位で今あれですね河村さん龍ですねこの組み合わせ ベがきついというところですがさあ裏から入ってピヨってないしかしだいぶダメージを取ったぞカニにスライディングが刺さっているこれベがやりにくいはずですよ スライディングだけで動けなくなるマシンガンだいぶ体力を奪ったさあ今度はこっちのバントばかりにあーっとツースばっットカニが刺さる投げる開幕ダブルにはガードして投げ ジャックで落としてさあこれ画面端おっと入れ替わったラッキーしきっちり切っていくお一歩下がって W2 が刺さるちょっと飛びが早かったか続いてカーシムさんえー金子 DJ 勝利で 今日は試合のペースが早 い, サクサク進んでいくさあ入っていくのは川島ザンギーこれは厳しいかザンギーがあー DJ が厳しいところ近づかれたくない感じしかしうまいこと言ってる感じには見えるぞさあリバーサーで これはまさかのさあ足払いにジャックを刺していくお立ち台形が機能しているおっと 抜けてきて、きダブルアリから抜けてきてスクリューさあ残り数ドットだがあーっとダブル出してるああカーニバル出してるダブルアリが出ないさあ続いてハクさん さあ入っていくなハクフェロンおこれ組み合わせちょっと分かりにくいなかなか見ない組み合わせ多分 DJ の方が球がある分と思われるがおっと入っているめくりから入っている これはピオリはしてないマシンガンコンボがピオリはしてないですが か, かなり減っているさあ前歩きに中足いやー金子 DJ 勝利 あああきましておめでとうございますセロテープです 2P 側がほぼ山本チュンほぼ山本チュンリーは令和2年からまだこみ道で一勝もしてないですねさあ壁走すごいヘリ死ななかっただけでありがたい あ, あもう削り圏内 な, なのでかなり厳しい弦が当たって1ラウンド目はホブヤモトチュンリージャックめくりはガード投げて受け身がないさあ体力4割ゲットして DJ なんとか面倒くさいことになる前におっと面倒くさいすでに面倒くさい 今度は投げさせないとばかり草前列は使わせてめくりはガード投げ返し。 じゃあ何もわからないですけど僕がマイクを持ちます土方です次ははい次は山本さんと山本さんとセロテープさんですセロテープさ ん, さんです、ね、はいよろしくお願いします僕知識ないんでよろしくお願いしますいや僕も知識ないんで<笑>僕も知識ないんで<笑><笑>あのノリ<笑>と勢いでよろしくお願いします、はい、この組み合わせはチュンリーですかどう考えてもチュンリーですよね<笑>何がきてる ん, んですか全部でしょ<笑><笑>あれでも<笑> 気功拳とかあとはただ捕まえると面倒くさいのは全キャラ共通であるので、こういう感じで持っていくことができるですね。多分いろいろ要は近づいた後はいろいろできるけど、近づいたからじゃあ気候だったりとかあと百列キックだったりとか、なるほど。いろいろあると思うんですよでも。捕まえましたね。これはセロさんがうまいです。なるほど。あのあなんなんだっけフリーキャラがあの要は有利キャラに対してあのー、勝ってるのは基本的にやってる側がうまいです。なるほど。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 残ギに投げ行く人いないと思いますからね普通はねまさか回してると思わないですからねいやいやいやいやいやあの卒業してないんでうん僕はあのー、あそうそうそうあれですね、えー、金子さんの DJ はいそうですで、えー、ごめんなさいえー、っとセロテープ残ギに入っていくのがディオンさんの S ホークかなこれ S ですねちょうどこの位置から見えないですよねゲージがこれね S ホークいろいろと通常技が強いらしいですがあんまり使ってみないと分かんない おっとしかしダブラリーでって先に飛んでてドロップキックとかなんかおっと回してる逆に回されたまさかぐるぐる回してるよねっていうね逆の逆の発想ですよね さあ、3ラウンド目にいったがおっリバーサースクリューやっぱりね簡単に入っちゃダメですよね間合いにさあぐるぐるっといく危ない危ないぞこれはセロテープ残儀危ないぞ危ないじゃないか危ないじゃないか危ない 危危な い, 危ないあーっとやってしまったラリアットの足元を蹴られてるさあさあえーっと金子さんまだ1回目ですよですよねちょっと赤いあれの入る位置がさあ、えー、入っていくのが エ, スエクスパリュー 自ら画面端に来たがちょっと前に出るシンクをダウンまでいかなかった何回も勝利をしているゲージ回収バッチリですねここに勝利を欲しかった上から来られてあセッター死んでいる 1回ガードしたら死ぬって言いますからねこれね上手い人に言わせるともうこれあれですよフォーク使い的には死にパターンですよねっ絶対勝てないですよしかし入れ方だいぶ体力差あるぞコンドルが刺さるフォさあ D4、え、ホ、ー、ークに入っていくのがどかた竜かなどか竜どか竜どか竜が入っていったここはちょっと大事に期待どところおっと強少竜ちゃんと出ている そうなんですよね基本、昇竜が出れば落とせるさあ、ファイヤーいやらしいぞ、今のファイヤーはあの距離はどうにもならない、はい、問題は、この頬の軌道ですね変なところから飛んできたときに落とせるかってところですおっと、踏んでいる。 美味しいしぞ今のはバイゴス中足おおおおお。最後の勝利は怪しかったがうまいこと勝利さあ川村さんの先ほど 大, 連大爆発大連勝の川村龍 おきっちりアントビしてるきっちりじゃないか怪しいかたぶんアントビできていると思いますけどね今のタイミングさあ勝負竜見送った大足を合わせていく2回目ですよねこの2人同キャラで当たるのは さあきっちり表彰流。おっと竜巻で超えたところ大足払い入れてく飛びが入って今日大足払いだけで勝っていくさあ土方た龍勝利続いてヒロポンさん ヒロポンさんが2キャラ目はなんだバイソンこれはちょっときついぞ画面端がすぐ来てしまう お、しっかりファイヤーを当てれたあ、しかしクレイジーなんだガードしてなかったのか何かをボタンを押したのかんとびっぽいタイミングでしたがあっという間に体力が溶けた残り2割いや1割だぞ残りここから厳しいぞお表3段きっちり おー魂の台足払い感謝の台足払いが刺さった俺は許さんとばかりにゴチゴチいったさあヘッドで抜けていくさあオアからゴチゴチ直接これは厳しいぞ体力差がだいぶある 投げる1ターン目は投げるあー、台足振ってしまったーさあ、ヒロポン・バイソン、勝利続いて、ハクスあ、違いますね、カバシムさん。 カワシムさんは2キャラ目は何だおっとバイソン同キャラこれはちょっと強力な組み合わせどっちが先に仕掛けるかさあいったまず1回目のゴチゴチ さあ使い切ったがあまりイレイジ使ったがおっとダッシュアッパーか今中盤が刺さっているさあ下上さあいったバイソン同キャラといえばこのこの組み合わせ さあっちタンさあカワシム・バイソン勝利の方続いてハクサですかねさあハクサがキャミだーだキャミー出してきた おっとタンパオクーリガンクレイジーが2発だ助かったしかし芋掘り出ているさあ上から画面端おちょっと早かったゴチゴチされている フーリーガンとおっ投げ何が起きたんだ今<笑>謎の投げたら投げられたのかおっめくりをさあ来たぞフーリーガン ダッシュでダッシュアッパーでうまいことさあゴチゴチいったゴチゴチいったさあシム<笑>バイソン勝利続いて金子さんですね<笑>いやー今のキャノン出なかったかー ガードしてキャノンで行けたような気がしたが分かってるのとできるのとは違うここが難しいところさあ入っていったな金子ガイルあれこれダメだぞこれよくないぞこれはタワシム・しむバイスは厳しいぞうまいこと全部食らっているさあピョッター いやーこれは厳し い, これいや今日はサクサク進んでいる感じ さあうまいこと距離を外されているさあたまらず出してしまったが割れたあっと2周目にも当たるさあカネコガエル勝利えー、っと最後のプレイヤーのカネコガエルが勝利なのでえー、っと連勝数カウントですね あ全プレイヤーに1回ずつクレジット入れたんですが最後のプレイヤー金子さんの連勝が止まるまでえ我々の乱入が続きますまずはほぼ山本さん今のところトップが金子さんの DJ と川村さんの龍なんでもう金子さんの決勝進出は決まってるんですが、まあ、ガイルで出るか DJ で出るかみたいなのはありますからねさあ投げてお見合いから トルネーリ裏切らせて裏剣リーチト先列使ってしまうが出さないさあこうなると金子さんの堅い守りを崩すのは難しいさああるのかなんとか投げ圏内まで持っていったが最後は有内 ああサマ ー, ーが当たる投げて中足は入らない裏ンが入ってサーマー固めタイムスピーディング出したがさああとは戦列を当てるだけの人と戦列だけは当てられてるない人裏ンが置いてある さ あ,、えーさあえー、っと入っていくのがセロテープザンギザンギ選んでいくやはりメインキャラなのねさあ開幕飛びそしておお<笑>ロおキックからがしかし2周目を合わせるあいうち OK さあしかし1ラウンド目1ラウンド目は取ったがこれがゼロテープさんの基本行動なのでここから始まっていく感じなのかダブルをしっかりガード投げちょっと早かったのか さあもう開幕ソニックはないぞと思わせてのっていうのがやっぱありますからねまだね可能性はゼロじゃないいやあティザー潰したがつかなかったおっんか白野かっ 手先を殴るしかしソニックは厳しいところ近づくことできずさあ続いてがエクスパーさんかなエクスパーさんがエクスパーさんいますエクスパーさん帰りました帰りましたなのでディオンさんか ディオンさ ん, ディオンさん 1, 回1回お願いしていいですかクレ入ってるの使ってくださいどっちかエントリーした2キャラのどちらか好きな方 さあ、S、ホークきたホーク使い大好きガイル戦本当なんすかねって言われてますけどさあしかし近づけないとどうにもならない三角がお後ろからしかしさま N コパーさせないと さあおっと2発きっちりお釣り入れてくるやらしいところさあ引き付けアッパーで落としていくあれこれで最後かなさあいや、えー、と最後勝ってますカーシムさんが勝ってる 勝ですよカワシム・うん、川島バイソンに勝ってますからねさあ相打ちが多いがそうっすねそうっすねそうっすそうっす4人目さあ4勝もう1人だ4勝が3人 じゃあエクスパードライダで土方流ということでさあ、カムラさん時間までだよ。さあここでここで土方流が見せてくれるか流川戦さあ開幕竜巻えっと<笑>えっとそれやよろしくない。サマー立て付け食らっている。 あ打ち合って打ち合ってさあ打ち合って打ち合ってあーっと全然半ビーになってない危険飛び込みせっかくのダウンがさあこれはもうシンクを当てたいいやー見送られた 打ち合いになっているがおっとなんだ今の中足レンダーに台足を刺していくよくわからない台足今日すごい台足が光ってますねどかた台足がしかし飛びを通してしまう上からフライ投げ あ飛んでしまったがさあ金子ガイル5勝と金子 DJ か金子ガイルで日位が3上位3人が二人なんあ上位3人が川、えー、村さんの龍金子さんの DJ 金子さんのガイルなので 直接決勝です川村さん対金子さん、はい、さあ、えー、アドバンテージがついている金子ガイルが1勝からの3先あクレジットクレジットごめんなさい さあ決勝え令和2年最初の決勝2020年最初ですねさあえー 1P 側河村隆 2P 側金子がいるとさあ画面端に押していったのは河村竜。 ですね、令和2年最初の四季の細道もの道あの1回戦が我々のリュウガ で, そうです、ね、決勝戦もリュウガエルというすね。うト2のお手本のようなのう我々のはうがちょっと お, おっとすごい、勝いスタブに合わせたんでしょう か, なんかスタ、あそこに置いてあるセンサーすごいですね。 素晴らしいぞ今のはさ あ, あこれは逆に引ってしまうので端になってしまうがダメージは取ったファイヤー欲しかったところです ね, ですねあれはなんか正面からのアンプを選ぶ人もいますねああ裏に行くのそうです逆におっと昇龍中国最初に取ったのは河村龍だただアドバンテージがついているので一時 まあでもそうですねなんかアクティブなタイプなのでこれをどこまでさばけるかおっ網暗いサマーはなかなか読みづらいさあ竜巻ダイヤショウいてあるっていくさあさあ画面端だが 波動でもダメージが取れるし、さあサマーはも来てきた、足まで持っていって、ウはそうですね波動でダメージを取るのか、足払いを入れていくのか、大ですよねねやっぱりそしてソニック海の竜巻も確かにありますね、今みたいなところですね、あのタイミングで出しておけば。さあ 竜おーっとあれが1回転目に昇利は失敗したが集まり出していくさあ高かったおっと食らっているさあきついぞさあしっかり見送っては足は出さなかったさあ2射目えー、カナコガイルが取って さカネコガイルリーチですねリーチリーチだぞと取り返したいところさあフいイヤ当たってさあカネコガイルの鉄壁の守りが崩せるか相打ちタヤ芯だいぶ体力差がついてまったさあからダブルサマー様 削りさあ、ていく金子ガイル、リーチ、まずいぞ、ライアシさきっちりサイダー入れてますね、見えてますね、やっぱり、ね、細かいことなんですが、その積み重ねがないと勝てないのがガイル。 やっぱり硬いっす、ね、そうですね端まで持っていくのはできているんですがさあミスを見逃さないさあ画面端入れ替わる感じ真空も使わせる感じさあ無理やりこじ上げていく今度はガードだが投げが受け入れやってないししダブルもガードでファイヤーパかすさあ投げる取り返した魂の投げですね レベのラッシュが素晴らしかったですね怒濤のラッシュでしたねサマーが溜まってい る, てい る, ているさあおっとチュシュ置いてあるさあ厳しくなってきたぞ奥の数がさあチュシが当たってしまうがさあワンチャンあるかあ最後はサマー引っかかった さあ和2年初優勝おめでとうございま す, います一言いただきましょうかいやー河村さんありがとうございました金子さんありがとうございますということ言お願いしま す, 明けま し,、ね、ます明けましておめでとうございます、はい、いまし今年もよろしくお願いしますお願いしますはいー。というわけで皆様今年もよろしくお願いいたします可能な限りねみんなで頑張っていきたい、いけるわと思っておりますちょっと噛んじゃったね。そうですねそんなわけで、 なわけで、はい、あ、そしてはい、ね、今日、ちょっと四季の細道には間に合わなかったんですけどはいあのー、遊びに来てくれてるああーなるほどあのー、かぶきくさんがはいはいはい来週怒涛の小物道ですねはいはいはいバイソン…ダルシムダルシム、そうですね鈴鹿さんでしたっけ鈴鹿さんもそうですねす鈴鹿さん見てますか見てますか、鈴鹿さ歌舞伎さんは今ここでこそれんしてますよはい ダルシウム戦はしているかどうか分かりませんがはいですねさあそしてその翌週にはなんとエボジャパン的なものがありまして あ, あ, るありますよねあれ あ, れ, あれですかアニコレですかいや違います X は実機です X 実機なんだ X 実機と あ, なるほどあとウルツとターボもあるんですけどはい、まあ、それはまた別の方やってるんですけど永田正月さん主催でやってて はははいはい、はいまだエントリー受け付けてるんじゃないの か, なかウルツーもウルツーで別にあるんですねウルツーは、えー、風ケさんが主催で、はいはいはい、プレステのそうですねあ ウ, いやウルツーですからスイッチですあスイッチかはいそれとターボはターボであれは何やるかちょっと把握してないんですけどああ、はい、ターボもあるんす か, だからスケツ関連だけで3つあるんですよねえそ う,、はい、そうなんですかサイドウトーナメントそうなんです ウルフォーとかスト5とかも当然あるんで、はいはいはい、なんかもう、ストリートファイター的なものだけで、大丈夫ですかエントリー、皆さん、してます XZ の方なんかね、あんま伸びてないみたいなんで、ねあのーはい、<笑> X であんまりそういうね、そうですね、まあ、ちょっと、前もってってっあんまりと告知も足りてないのかなっていうのもあるんですけど、<笑>ま あ, あの皆さん是非、ぜひ、ね。 あのー、去年みたいに別に福岡とかじゃないんでそうですね、東京ですよね、はい、東京で電車や車で行けるとこなんであれでも東京を名乗ってるけど実際には東京じゃな い, いところでしたっけ東京っぽいところですねあっ、はい、東京っぽいところですねあっ海沿いのどっかしらですよ ね, そうですねごめんなさい詳しいネタ、はい、僕も押さえてなくてなるほどですねなんでそちらの方もエントリーしてもらったり行ってもらったりするとじゃあどかたさんとかエントリーしてもらってそうですねはい 一応エボデビューしてもらうしかないですねなかなか指揮代表として、ま、しなんかね噂なんですけどはいあのー、実機でやるんだけどはいなんか自前のアけコンもさせるみたいなあああれですね USB のやつですよねなんかそういう処置を施してるとかしてないとかいう噂を聞いたんでこれヨーロッパの方のエボでもそういうルールした、ね、そうですねだから、うんうんはい、なんかパッド勢の人でもできちゃうというなるほどはい ヒットボックスの方でもできちゃうというヒットボックスありなんすかあれ多分あの今んところノートは聞いてないんでなるほどなるほどはいえー、まあまあ多分そんな厳しいあのレギュレーションではないと思うなるほどなるほどそういうことですね昨今の e スポーツやってる人とかでも参加できるようなルールを考えてる特定でだから X にはちょっと珍しいシングルのキャラクえあよりのダブルイリミネーションと か, かな、はいはい、ああちなみにワンオンなんですかね ですね、あ、なるほど。はい。じゃあ、あれですね、強いキャラが有利っていう。圧倒的な。圧倒的なゆ、まあ。そうですね。有利なルールなんですよね。最近の e スポーツに寄せてる感じで、だから。はいはいはい。ね、団体戦ではなく、シングルの。シングル戦なんすね、はい。で、確かキャラも申告、あのー、毎回。 的なやつだかたさんも出るんすかじゃあいや主催の人は出るかどうかちょっと分かんないですね。ああ、ホンダとかね、シングルだとちょっとねっていう。うーん、ホンダはちょっとあれですけどね、<笑>永田さんは関係ないじゃないですかね。<笑>え、はい、って思いますよね。こんなこんなで、なんか、はい、今月だけでもまだ、はい、イベントが盛りだくさんそうです、ねと。エボジャパンの次の日あたりに、確か、はい、次の日、決勝の日か。決勝、あのーうん、いや ネボジャパンでそうか何日かやるんですよねそうです日曜までやってるんですけど、はい、その同じ日曜に、はい、深谷さんの対戦会なんかもあったりしてなんか深谷ロボッの、はいね、なるほど今年もなんかいろいろありますねもう1月から週末どこを撮ってもなんかどっかでなんかやってるというなるほど、はい、感じなんでさあ皆さん、はい、あれですねもし時間の空いている方興味のある方おられましたらそうですねぜひぜひご参加お願いしますと、はいまあ、我々あんまり 僕は、A ボディは顔を出すんですけど、あ, はいはいはい、あのー、ちょっと他のことやってるんで。あなるほど。お、はい、忙しい、ね。X には出られないという。はいはい、はい。あ、そういうことですね。X やってると怒られちゃう。はいはい。僕、僕はあんまり顔出ないんで。<笑>はい。全くなんですけどね。はい。まあそんな感じで。はい。はい。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<笑>というわけで、大丈夫ですかね。うね今日も は, はい。 いやじゃあすいません。お相手はセロテープさんと、えー、山 本, 大山本でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。失礼します。